てさあお母さん。<笑> そ<笑>こまで<笑>他の人はいいやな<笑>あれ<笑>あれほんと危ないひなたおいでよほら、こっちお母さんおるよ おお母ささんおるよ、こっちこの人が<笑>この人が無なな無言、無 言, 無言で助けて。 すごいすごい遠いところまで逃げましたけど嫌 や, やったんなはーい